さ、はあ、い、今から浜松、浜松観光浜松観光、行きます行きます浜名湖、ウェルシーズに詰まって浜名湖、浜名湖周辺を<笑>名前覚えて乗すぎでしょ浜名湖周辺を観光しますさ<笑>速買っちょっと見てこれ浜松行ったら絶対食べてほしいマジで観光タコマン、浜松から観 こ, れすごいんだよこうやってやったらここにピントが合うようになってるのこのカメラ、ね、す, ごすごくない<笑>そうで今日はカメラを EV1 これと EV10E10 悩んでどっち買うかすっごい悩んで2週間ぐらい悩んで結果両方買ったんですよということはもう取り比べをし て, そて悩んでる人のために少しでも力になればと い, い 思思いいいいいいいいななががら、うん、がらら女子ししししししカカメラ実験したたたたとままますす、うん、で、マスっっきりていいだだう、いただきますうん、うんおいしいみたらしの中にあんこ入るけどに、うんうん、めっちゃおいしくごしそうはい到着しました。 到着しましまたホテルベルシーズ浜名湖見えるかなこちらに泊まりながら、はい、ここがですね温泉の撮影がダメでした頑張ったけどダメだったので、えー、ワンとテンをちょっと比べる動画を撮りつつ Vlog 浜名湖紹介みーちゃんの地元のね 浜松をね紹介していけたらと思います。はい、いいところをたくさんお届けします。はい。今ちなみにこれは E1 で撮ってての D、うん、フィルターが入ってる状態です。ということで行ってきます。行ってきます。さあ来た。ここは温もりの里と森の全<笑>貌なんですけど、うん、ここは森のチーズケーキ屋さん。うん 見えないね、全然は、ね、い、見えないね<笑>。こっち色ついてる感じ。見えるね。なんか、ボロネーゼ食べるよ。次、うん、次、待ってね。次、なんか、そのガレリア。秘密のね、入場券払って行くところらしいから。超楽しみ。そこに行くまで、ご飯食べるんで。うまね、デザートガリア、カレー。そうん、行こう。行きに着きましたね。はい、温もりの森。温もりガレリア。 くもりガレリア、はい、秘密のレストランそう行こうかなと思いいいいい、ますね超いよねい、はい、あ、綺麗だったほらこんな感じ。 かわいすぎるめっちゃかわいいよかわいいねなんかあったかいぬくもってる<笑>ぬくもりだから<笑><笑>ぬくもりだけに<笑>でもだってここすごい暖かくないなんか<笑>あったかいあったしかいあ確かいあったかいかもしかもめっちゃ映えるしあと、ね、でここでファッション撮ってほしいファッションテ i クトック始めたから見てね<笑><笑>うーわすーごいな浜松いいじゃん何浜松隠してたの あ、そのいいとこ隠してたじゃん<笑>ここでできるなここいいじゃんほらこんな感じかわいいほら二段ベッドみたいになって上がベッドじゃないけど空間秘密基地みたいな、うん、待って奥またさらに秘密基地ある<笑>なんだよ隠しながらあ っ, <笑>あっうわっえっすご い, すごい一人で休んで空間 行ってらっしゃい。わ、行くとか行った方がいいものの意外と怖い。結構急だよね。急だしスタートを巻き込んで足滑らしていやんとか言っちゃいそう。い や, やだい怖い怖い怖い怖い。意外と怖い意外と怖い足すくんできた。怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。怖い怖い怖い。おおおおお。イエーイ。<笑> テンの方は、うん、くっきりしてるねくっきりしてるよそのね下から撮ってるのが E1、うん、滑らかだね映りがね暗いところとか行ったらまた映りが変わるかなと思うんだけど そ, それでもやっぱり下の子はこっちのカメラも綺麗に見えるなんかでも暗い方が得意なのがこっちなんだよ、うん、まあとりあえずこっちはこれがすごい両方ともねピンとこうやって物に行くようになってんの物を撮る専用の Vlog カメラでうんうんうん<笑> でも今それに設定してないんだけど行くでっけつってやばい今日<笑>いやいや<笑>電車でさずっとくしょみしててもう鼻の下痛いもん鼻セレブ買ったんだよ空床で目が疲れちゃってこうなってるからね今ね<笑>本当やね<笑>人々はカフェで言うもろなんだけど<笑>苦しみながらも頑張れたってびっくりしてね。二人で隅っこ暮らししよう隅っこ暮らしあと外取ります<笑> うん、みーちゃんが「てん」思って、はい行きますきま、はい、とりあえずフィルターィタオンです幸せの駅幸せの駅中<笑>幸せって言い方が深いんだけど<笑>軽くないんだけど<笑>でも不幸に見舞われてさうちら本当にでいろんなやっと会えたと思ったらなんかお互いコンディション悪いなって<笑>なんだけど<笑> なんかねそこら辺からね写真みんな撮ってた気がする。何これ可愛 い, い。何か 何, 何みたいじゃない。あ、可愛 い, い。可愛 い, いよねー。じゃん。暗い。ここだと触がないね。<笑>あ可愛 い, い。風<笑>景多分そちらは可愛いよね。を<笑><笑><笑>撮ってるみーちゃんを撮ってる。 <笑><笑>はしゃいだはしゃいだはしゃいだ女、ね、子力高いことやった<笑>外の感じこんな感じどう外の感じ外の感じねボ、うん、ケーで言ったらどうだろうこっちの方がちょっと繊細かな私が持ってるやつの方がボケー自体はボケ具合はうちらと後ろのボケと手前の人のあそっちの方がボケはすごいね、えー綺麗 こっち全然ボケてないわ見てなんか普通だね外でこうやって撮ってると、うん、こっちの方がなんか番組っぽい本当トだね天、うん、の方がやっぱそういうのが綺麗1、うん、ワンは後ろがボケマンカメラすごく綺麗だれそう、なんかこういうのやるかってそういうふうになってるんですの方がめっちゃ綺麗れいでこれでやってみる いやでもそっちの方が綺麗かもやっぱりシーンで分けるのがいいかもしれないですねなんかやっぱ自分たち撮るやつだったら本当にプリログだったらワンの方がいいけど景色撮ったり、物撮ったりを中心にするようなやつだったら天の方がいいかもしれないですね ND フィルターずっとつけっぱなしでこんな感じか。でこの E1 の方だけ ND フィルターっていうフィルターが1枚かかる明るすぎる時に暗くするフィルターをつけることが自動でできます E10 の方は自分でフィルターを私買ったから持ってるんだけど、うん、つければ同じく明るい時飛ばなくなります ね,、うんうん、そうだねあ、広くない あベッドなんだ、ね。畳に布団じゃない。ね、だけど 畳, 畳。畳いいね 畳, <笑>畳いいよ、畳好き。きれうわすごいね。オーシャンビュー。ーューーュー浴衣だよ。逆光だけどね。<笑>逆光だけど浴衣だよ。可愛 い, いはず。浴衣だから。 ヨギバを見つけたの。あ、そうそうそうそうそうん。まあ、こっちこたつにごろんってやるとこやろうと思ったんだけど。いただきまーす。イェーイ。しかもなんか。いい<笑>うなぎューレだって。うなぎパイの種類じゃない。<笑>えー、すごいダサい、私やばい、これ見てやなかった。これ美味しいやつが、中、なんかすの。すごい、アーモンド。 つってんのかわかんないけど、え、うん、お、う、い、ん、しい。なんか食べるわ。うんうん、私この幅マットを食べでめちゃくちゃ太ったと思う。うん、すごい食べてるからね。<笑><笑>ものすごいからね食欲が。<笑>食欲の秋通り越してる。なんかやばいことになって。ね<笑>、お風呂いっぱいついてるから。お風呂入ってゆっくりして。バースパイっぱい汗かいて、うん。お風呂何個ある？いっぱいあるよ。あいっぱいあるんだ。はい でもね、僕も人っできなかったんですよねそうそうそうはい、取ってきました取ってましたファイティング山盛り何が欲しい浜<笑>松餃子、今、ほらああ、松餃子第一位、第二。位<笑>もうね、昔で隠れて見えません<笑><笑>あと、ラーメンとご飯<笑>ストール食事ばっかり<笑>そして、私はまだビールをいただいております私を8年、お茶 はいね、おんビールで買 っ, いや飲んじゃっ て, っや酒やってます<笑><笑>いただきますすいいただきまはせ、い、ん。到着 スイーツバンクスイーツバンク本末本末のスイーツバンクです1日目の朝です見て見て見てこれ椅子ほらちょっと分かる椅子テーブルんでもなくて椅子山にいみたいなこれパテマがテーブルこれ春華堂だっけあのうなぎっぱいの春華堂の工場らしいですよね<笑>待って上にネピアのティッシュ置いてないネピアのティッシュえすごっえすごっ 見えるかな。映らない。うんうんうん、映らないね。<笑>でも今太陽がちょうだどだから帰りに映してるのだとわるなんかも。中はすごいおしゃれ、想像以上におしゃれなところ。ね、おしゃれ、うん。中入っていこうと思います。うん、ということで中に入っていきたいと思います。画像のね映りの感じも見ながら行っていただけると。今 ND フィルターオンです。めっちゃさわいめっちゃおしゃれ。 映らないこれ紙袋とコントうわ、すごいね紙袋の模様がす ご, いすごい新聞見て見て見てやばいやばいやばい新聞あ、それが新聞か あ, あ〜ね値段の…わ、すごい〜いこれが銀行って考えるとすごくないこれはすごい〜いわかります新聞紙があって 弁評があってーんい袋かわいい。 めっちゃかわいいお店を見せた い, い、えーはい、じゃあ今日は三人で楽しんでいきたいと思いますわーすごいそう あ, ありがとうございま す, います、はい、マドレーヌ二つとじゃあリンゴのフィナンシェのケーキと、うん、ショコラとオレンジとパンのケーキ<笑>カロのフッションフルーツとチョコと、ねうんはいえー、ありがとうございます上がモンブランと シ, ョーーシャドトケーキ。えー、め, ちゃめちゃ可愛い。可愛いね。可愛いですよね。<笑>すラません、えー、みえ。ーちゃんの、メイこちゃんの、ピネちゃんの。私はアレルギーで今日目が真っ赤かです。す<笑>ごい可愛い店。ああ見て見て。こんな感じ。品物こんな感じ、えーえー。そう。本棚があってジブリみたいだよね。外もめっちゃ可愛い。うん、私もブラウン色が好きなんで食ます。食します。 デブカツします。写<笑><笑>りたい人がこうやって。強引に病院に写る方式で強引に写る。次の 芸, 芸能人になったら自分が一番写らないといけないからこうやって。<笑>前に前に行かなくゃ。うわーっ て, こうやって。<笑><笑>前に前に。<笑>前に前に<笑>誰が何のケーキ食べるか取り合いする？モンブラ譲らないよ。なるどね。書記長務所の教えとか全部私が食べる<笑>だからもう食べたい。 え？いいよ。とマジで奪っていい？いいよ。どうぞどうぞ。取<笑>るね。帰りに来い。来てたよ。おーい。イーイ<笑><笑>みーちゃんが入らん。みちゃん入らん？入った入った入った。可愛いじゃん。急に。いいめっちゃ可愛いめっちゃ可愛い。めちゃめちゃ可愛いやばい可愛いすぎてどこに進んでいくか分からない。これじゃない <笑>みガリバートンネルですすよ、みーちゃんはーいいくよーあすごいててててる当てるなってよなってるる<笑>どこ<笑><笑> セルビアの反応しない女。 せのですよ。<音楽> <笑>なんかすごいよね基本っぽい感じ、えー、京都に来たみたいな感じ、えー、みーちゃんだけめっちゃ食べるからすごいこれをねなんかお茶に入れるんだって入れてみようか私のお茶には入れたくない入れたくないえ じ, じゃあいっぱい入 れ, 入れちゃっていいえいいよ<笑>どうぞこんな感じ。これどうすんの飲むだけ飲むのそれ お茶じゃないんんじじゃゃななないいこっちに入れれるるた間違えてるかや<笑><笑>、うん<笑>ね、だからお 茶, お茶じゃないって言ったじゃん。 あ<笑>、買てもらえるや、<笑>これ。<笑><笑><笑> お, 茶にれ<笑><笑>お茶に入れる人いる?<笑>。お茶にさ、おせんべい入れる人いないでしょ<笑>でも、それ一回、買えてもらった方がいいと思う。<笑>これなんだっけ、<笑>なとかっていう。うん、そう、まあ、ちゃん。だしにの子か。<笑>うん。はい、食べて。次、みいちゃん、はい。みいちゃん。いただきます。<笑> とっかっっっかかかんんんおーおいし、うん、おいいいいいいいいしよよよななななな味がすすするるせせべべべべ入入てててけけどどははそここに入ってるはずだけどな食べるの食もれ思うででいいです。